こんにちは、G です。今回はラズベリーパイ OS のアップデートのお話バスターからブルズアイへのアップデートが公開されていますコアであるデビアンのアップデートに伴う更新ですねデビアンは2年ごとに更新していて8月にデビアン11コードネームブルズアイになりました それに伴い、ラズベリーパイ OS もアップデートしたわけです。デビアン11は大きなアップデートなんですが、改良やバグ修正、アップグレードが中心で、目に見える変化は少ない。しかし、ラズベリーパイではさらに細かく手を加えています。画面のサイトに情報があります。まずはブルズアイの主な変更点のみご紹介します。 GUI のライブラリー GTK プラスがバージョン3に変更されました GTK プラスバージョン3は数年前からあるんですが他の Linux デスクトップ環境との整合性を図るためようやく更新 w i n d o w ネージャ g e r が OpenBox から Mutter に変更ただ Mutter はメモリー消費が大きいため 2GB 未満のラズベリーパイでは従来通りオープンボックスウィンドウマネージャーが使用されます。ムッターウィンドウマネージャーによりウィンドウ描画は早く美しくなったとのことです。以前の動画で Ubuntu などがウェイランドに移行していくかもとご案内しましたが、ムッターの採用はラズベリーパイ OS も将来 ウェイランドサポートを目指しているということ。なぜなら、ムッターはウェイランドへの一律化なので、通知マネージャーが強化されています。今まではデバイスの接続などで通知が表示されていましたが、ブルーズアイではアップデートなども通知表示されます。ようやく他のディストロ並みになってきましたね。 細かなことですが、ファイルマネージャーのアイコン表示方法が単純化されました。表示方法を減らして分かりやすくとのことです。KSM ドライバーが正式に標準ビデオドライバーになりました。これにより、他の Linux システムとの互換性が向上し、動くアプリが増えます。 カメラドライバーが Linux 標準の LIV カメラに変更これも互換性向上のためです標準で f i t e x 5がインストールされています CPU 速度は動作状況に応じて700から 1500MHz で変化するんですが700から 1800MHz に 高速化されたとのことですが、嘘です。画面のサイトに情報がありますが、p i 4 0 0と特定ロット以降の p i 4のみサポートされている機能です。この変更は他の OS にも有効みたいで、部分 u までも 1800MHz になりました。まあ、オーバークロックするんで関係ないですけどね。脳ガキはこれくらいで、 実際に試してみましょうでも6 4ビット版のブルーズアイを試しますそうじゃないと面白くないでしょただし6 4ビット版はまだベータですご了解を画面の URL が6 4ビット版のダウンロードサイトです画面の行をクリックして最新のブルーズアイ ARM64.zip をダウンロードしますいつものようにラズベリーパイイメージャーかエッチャーでイメージを SD に焼きます SD をラズベリーパイにさして起動あれれ起動できない原因は USB3 ポートでした ここには何も刺さないように。それと、私だけの現象ですが、スクリーンキャプチャーが繋がっていると、高確率で起動でこけます。他の OS ではそんな事象はないので、ブートシーケンスの問題と思います。起動できたら初期設定です。カントリーとランゲージをジャパニーズに。 パスワードをタイプして、アップデートは少し時間がかかります。では、いくつかアプリをインストールします。最初は Firefox ESR のインストールです。ターミナルを起動して、画面のようにタイプ。次は NeoFetch のインストール。 合わせてオーバークロックもしておきます。画面のようにタイプして、文末に画面の語行を追記します。アプリ構成は従来のままですから、主にパフォーマンスを確認します。NeoFetch でオーバークロックを確認。最初はブラウザーです。 Firefox を日本語化します。設定の Language で Set Alternatives をクリックして Japanese を追加します。Apply Restart をクリックして日本語化できます。ついでに YouTube の自動再生を有効化します。プライバシーとセキュリティの許可設定にある自動再生をクリックして 音声と動画の再生を許可を選択。では動画再生を試します。音が出ないときはスピーカーアイコンで出力先を切り替えます。 気持ちも少なくていい感じですね。画質が悪いのは元動画のせいです。今度はクロミウムです。ご覧のように YouTube を表示しようとすると落ちてしまいます。結構有名なバグです。直すには設定を開いて、 閲覧履歴データの削除を開いてデータを削除します。次にクッキーと他のサイトを選んで下端のクッキーを使用できないサイトの追加ボタンを押して YouTube を追加します。この時ドメイン名だけでなく HTTPS からタイプします。これで YouTube でも落ちなくなります。では再生してみましょう。 ミウムの再生も悪くないですねご案内しているブルズアイは新規インストールのものです SD 焼くところからでしたでしょう。そうじゃなくて今まで使ってたバスターからブルズアイにアップデートしたいですよねいろいろ試してみました私の環境では問題なく動いてるんですが 皆さんが試される場合は自己責任でまずバスターでアップデートアップグレードして最新の状態にします次にターミナルで画面のようにタイプ文中のバスターをすべてブルーズアイに書き換えて保存ターミナルで画面のようにタイプ すべてのバスターをブルーズアイに変更続いて画面のようにアップデートターミナルで画面のようにタイプ途中の問い合わせは全部イエスで画面のようにアップグレード終わったら最後は画面のようにタイプ 画面のように1行変更1行追記します保存して再起動まとめですブルーズアイはかなり大きな変更です 便利不便といった見える変化が少ないのでわかりにくいけど、ブラウザーの挙動を見ると全体に軽く軽快になったように思います。64ビット版はまだちょっと問題ありかな。ブートシーケンスなんとかしてくれよ。ご覧いただきありがとうございました。コロナワクチンの ブースター接種が間もなく始まるようです。コロナ対策で個人的に思うのは、世間で感謝の言葉が少ないことです。給付金ありがとう。マスクありがとう。ワクチンありがとう。これが普通だと思うんですが、理屈こねて文句ばかり言ってる人たちの影響ですかね。 ゴシップ戦隊立憲者、お前のことだよ。ではまた次回。